骨盤調整小ゴトレーナーナの村井由紀子です、えっと、今日はですね肩の高さが違う方が一瞬でねこの肩の高さが揃うエクササイズストレッチをご紹介していきたいと思います、えっと、まずですね右の方が高い方右の方が高い皆さんもし左の方が高い方がいたら左側やってくださいね右の方が高いいいわゆ る, そうする左の方が低いってことなんですけどこうなってるいらっしゃる方はいらっしゃる方 ここのね、右側のこの首からこの肩のところの筋肉がキュって縮まって緊張しちゃってるんですね。で、ここ の, この背中、高い方の肩の後ろのこの辺、この辺の筋肉が逆に伸びちゃってるんです。なので、そこをそろ、えー、えていきたいと思います。そしたら皆さん、自分の、まず鏡見ていただいて、自然にしていただいて、自分の肩、どっちが高いかちょっと見てみてください。 で左の方、右の方、えー、自分の高い方の鎖骨を両手でこうやって押さえます。私は右の方が高いと仮定してやっていきますね。はい、そしたらこうやってしっかりとここの筋肉、この鎖骨のこの水の辺りを両手でグッと真下に床の方に向かって押さえて、で吸って吐きながら頭を左に倒します。で左に倒したら左を倒したまま、顎を。 天井に向いて、ちょっと自分でも天井を見上げていきましょう。で、息長く吐きながら、このね、首の横、ここの胸鎖乳突筋って言うんですけど、ここをしっかり伸ばしていきます。ふーっと長く吐いていきましょう。長く吐いて、大体たい30分から、あ、30分じゃな秒から1分ぐらい伸ばせるといいですね。 はい、吸いながらゆっくりと戻っていきましょうそしたらこの高い方の肩を手を後ろに持ってきて左手で 手, 手首掴んじゃいますね掴んじゃいますで吸って吐きながら真横にやっぱり肩頭を下げてちょっと天井に上げていきましょうさっきとね同じ首も今日さによどきも伸びるんですがちょっとこの辺の肩周りも 伸びていると思いますそこで呼吸していきますそこはねキュッて縮んじゃっているのでそこをしっかりと伸ばしていきましょう長く吐いていきますよ はいそしたらですね右の肩が上がってるっていうことは左の肩が下がってるってことですねで左の肩が下がってるっていうことは骨盤がこの左の骨盤がちょっと上がり気味っていう可能性が高いんですねでそうすると上がってる方の骨盤上がってる方の骨盤っていうことはここの筋肉がキュッと 短くなっているっていうこととあとここの左側のももの前が伸びててあと左側のお尻も、えー、緊張してるっていうことなのでそこを伸ばしていきますそしたら右の肩が上がってて左の肩が下がってる方の足を伸ばしたいので 私は左足のももの前を伸ばしていきますね。右足前に出して左足をすね全部、足のすね全部壁にくっつけます。で両手を右のももの上に置いて、でもここでかなりこう伸ばされている方はここで呼吸していきましょう。もし起き上がれれば起き上がって、お尻がかかとにつくところまで伸びられれば伸ばしていきます。もうこれで、ね、めっちゃ 伸びている感じすると思います。で、このね大事なのは肩が下がってる方ですね。の腿の前をしっかり伸ばしてあげます。この時あまり腰が反ってしまうと腰痛めてしまうので、おへそ背中にぐーっと抑え込んで腿の前をしっかり伸ばしましょう。で、呼吸していきます。長く吐いて。はい、そしたら今度は。 この肩が下がってる方ね下がってる方の腰を伸ばしたいのでその下がってる方の手を私の場合は左手を右手で持ちますで吸って吐きながら右にぐーっと倒れてまずはこの左の体側伸ばしますね息吐きますよそうこのね足をちょっと外側に動かしてやるといいですね そしたらこの掴んでる腕を斜め前でおへそ背中にぐーっと引き込んでいきましょう腕は耳にしっかりくっつけますなるべく背中丸まるようにしてでこの後ろですねこの左の後ろの腰のところをしっかり伸ばしましょう 手前について今今今度度は、えー、あとは今伸ばしましままたね今度は鍛えます肩が下がっている方は多分こっちの骨盤もちょっと上がっているのでこっちの骨盤の上がっている方のこのお尻が弱っているのでそこを鍛えていきますねそしたらそっちのお尻が上に来るように寝っ転がりましょう。 寝っ転がって下の足は前上の足はまっすぐで腕寝かしちゃいますでこの足伸ばしてる足を後ろに行けるところまで移動して指先床タッチしましょうで吸って吐きながら上に持ち上げますそのままこうするとこの辺のお尻ここら辺ですこの辺ですねこの辺のお尻の筋肉使ってるのを感じると思いますよ はい、ゆっくりと下ろして床から1センチ2、ふーっと上げて。ここすごい使ってますね、ここ。この辺、硬いですよね。下ろす、3、上げて、下ろす、4、下ろす、5を、下ろす、6、下ろす、 下ろす、8、下ろす、9、下ろす、10、下ろしたら上でキープしましょう。吐いて、持ち上げて、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、おろしましょう。はい、そしたら、今度は肩の 下に肘がくるようにして、上の足を下の足の前に持ってきます。下の足は伸ばしちゃいましょう。足首フレックスです。手を、で足首持っていただいて、で吸って吐きながら、この伸ばしている下の足を上げます。そうすると、この内もも使ってますね。今度、この内ももちょっとツンツンして触ると硬いですよね。で、下ろす。2、上げて、下ろす。3、上げて、 4上げて、下ろす。5上げて、下ろす。6上げて、下ろす。7上げて、下ろす。8上げて、下ろす。9上げて、下ろす。10上げて、下ろしたら上でキープしましょう。上げて、10、9、8、7、6、5。 ししましょう。はい、そしたらね肩の高さもう一回鏡で見ていただくとおそらくこの右の肩が元に戻って左の肩が上がって右の肩がちょっと下がってここが左右同じ高さになってるんじゃないかと思います。 で皆さんね右の方左の方それぞれ違うと思うので自分の肩が、えー、高いと思う方をこうね伸ばすところからやってみてくださいはいそれではありがとうございました。